自分をでもその腐敗リ離婚図っていうのをもうとにかくいろいろこういろんなことをしてやっちゃうわけですよそしてもう自分でもこうコントロールできてもいういんなことをするわけですねちょっと先行きましょう「タ, メタイメイヨーリーホー」つまり彼は「リーホー」っていうのは えー、と要するにあ の, ー、あの要するにあのー、皇后を立てなかったということですよね史料中不光是没有秦始皇皇后的記録就是关于秦始皇曾经宠爱国内位非品的記録非品的記録要するに非品っていうのは要するにあのフェイズですから これは 前, 前にどこかに書いたと思うんですけどもあれの話で要するに側室なんですね側室、うん、はいっぱいいるわけです。でもえ、ないの不是说秦始皇 王、うんまあ、僕はちょっと聞き取り間違えてるところがありました。まあいいです。質問いきます。彼は2三人の子供がいるわけですね。女儿は多い。 どこかで の, あの六カ国から来たっていう話ですね。ね 簡易についてはこれに関することはですね。各种各種不同でしょい。いろ ん, んなことが言われていますと。いうことです。秦氏王は用長生不老要。他人に自己能力を保つ。皇后は不可能常生不老。不老所以就、干脆不立皇。 秦始皇真的愛他的皇后的话でもの話で す, いうわけですけど。 还有人说秦始皇认为自己是千古一帝要开创万世的基业所以世界上没有一个女人能够配得上他能够配得上他这种说法就更加说不过去千古一帝很多自命不凡的皇帝更多但是这些都不是不立皇后的理由不不立皇后的理由就是 要するに、午後立てなかったあ原因ということではないって言っているわけですねでも。じゃあ、一体それはどうい う, ど う, いうことなんだろうと。というのは、如果我们翻看秦王赢政の成長历程、看看他身边的女人、要するに、彼のこ周り の, あの女性たちをこう見て、 他的影响或者他的影响或者说是给他造成的心理意义或许我们就可以解释秦始皇为什么不理皇后为什么不理皇后那是秦始皇は皇后立てなかったのか为什么没有重妃没有宠妃要是重废っていうのは要是你 フェイズ、要するにフェイズですねフェイズとも言わなかった結構僕あの言ったってさっき言いましたけどあのあ立てたって言ってるけどフェイズは立てないの僕のあのご訳ですうん、ね、立てなかっただからこ皇后も立てなかったしフェイズとも言わなかったじゃあその女性たちは一体何なんだって話ですよね すあのまあ要するに心の中 の, あの世界は一体どうなってるんだってことを多分言いた い, たい<笑>こんですが 導致秦氏皇對女性の不信任、女不 信, 女不 信, 女不 信, 女不信甚至是仇し、特是對那些全力炭隣的女性、ね。これはですね、多分秦氏皇っていうのはね、まあ、何て言ったらいいかな。秦氏皇がね、実はね、 非常にあの好んだ実は人物が1人いて、それがね、あのこれ日本人も知ってるんですけども、あの漢辟氏っていうんですね、カンピ氏っていうんですね、で、カンピ氏っていう人がいて、これまあ、名前の通おり漢の国の実は王子の1人なんですよ、で、カンピなんですね。 本当の名前はねで「でカンピっていうのが「カンピシっていうものを作るんですまあ自分の名前の本 書, 書物ですけどもまあ、うん、<笑>まあでもまあ「カンピって言ってそれを拉致するんですけども実はこのカンピはねあの上昇の「リスまあ日本語で言うとリら「シっていうねに によって殺されちゃうという、まあまあ、変な変なことが、まあ、実は本当の話なんだけどそういうことが起こるんですねでまあどっちかっていうとね陳ワン崩壊しそうなんですよこれおそらくは陳ワンってまあいろんな悪いことをしてきて自分の周りに本当の味方がいないんですよねそうなってくるとどういうふうに国を保っていったらいいかっていうふうになった時にもう法律でやるしかないということになるんですよで ンピ脂っていうのを、まあ、あれ彼は放火しそうなん で, でまあ上昇のリスも実は放火しそうなんだけどもただ上昇のリスはンピの方がすごいじあの頭がいいので下手するとあの始皇帝が自分よりもンピ の, の, の方を。お いいろんなことを聞いて自分の立場が危うくなるっていうことを察して、実は殺しちゃうんですね、ちょっとまた先いきますけど、だからあ、あのこれちょっとさっきの話、今の僕が言った話じゃなこれさっきのこの人が言った話の続き、要するに、だからあの、周りの女性には、あまり多くの権利を与えなかった と, ということですね。 私一个一个、ね、たちはこれを見ることができます。 皇政前期的血でもね、このね、これは非常に面白いですね。これはまあ中国語の再勉強っていう意味でも面白いんですけども、この人が言ってるこの、いわゆる歴史の内容っていうのも、 非常に面白いですなんでこの人をアディダスすんだかよくわからないんだけどまあとにかくそのあこの人が言っていることも非常に面白いし勉強になりますねやっぱりね中国語を勉強するとね単に中国語をしゃべれるようになるっていうこと以外にこうやって中国の古代史とかまあ何んでし自分の好きなもので、ね、中国のドラマを見るとかね こういった自分の別の趣味と合わせてこうやっていろんなことができると、まあ僕は中国男子が好きなんでこういったものを見てこれ字幕ないけども甲斐のってる言葉はほとんど理解できてるんであのこうやってわかるよね。ままあ意外と僕まだ、